何やさおに違うんかーい。よく見たらこの人女の人やん。はい、第1回目 PUBG の DVD。やっていきたいと思います。発電基本家よりがちでわかりづらいな。あれ知らん間に誰かやられてる、えー 待って見つかったいたれ方おかしいやろあどうもこんにちはそしてさようなら。 もしかしてまえたやっと発電機修理できる本家よりいろいろむずいえー、待ってまた気がついたら誰か倒れてる こっち仲間やられても、何も音がないからわかりづらい。あの青いゴミみたいなのが、もしかして仲間ですかおチェイスしてる。 この二人うまそう。見学させてもらおう。板の砕け散り方が、ケンシロウの服なんよなー。これチェイスの邪魔できるんかな ちょ、お前邪魔しじゃあねえな。何踊ってんねん。わらかすな。は、私を動かすための罠だった。はよ捕獲して。 変なもん見せびらかすなご主人様をやめくださいえどういうこと開幕通電してるし一人だし1対1はあかんやろ終わってもうた何これ 1対1でゲットしたぞ。